どうも、クニです私は今現在タイのチェンマイの方に来ております今回の動画はですねこちらの後ろにありますホテルレビューをねやっていこうかなと思っておりますえホテルの名前はですねターペーペプレイスホホテテルルというね、ホテルになります私がですね2日目に宿泊するホテルを選んだ理由なんですけども理由はですね1日目のね、宿泊したホテルに比べてこちらがねプールがあってそしてね部屋が広いと部屋が広くないとね 私はホテル譲れないと部屋が広くないとねダメだって思ってらっしゃる方に向けてということでこちらのホテルをね選んでみましたもうなんてて言ったった金額も、ね、安いですちょっとね携帯の方に、えー、書き込みの、ね、メモ書きがあるのでそれを見ながら説明したいと思うんですけども。2 2093名で2093円 はいこれはね素泊まりの料金になりますそして今回私が宿泊するのはダブルルームがツインルームかどっちかだったと思うんですけどダブルルームとツインルームどちらに宿泊しても金額はね変わりませんでこれ2名で2093円なので、まあ、1人はねたい1000と50円ぐらいの金額になるんですね めちゃくちゃ安くないですか？はい、初日にね。宿泊したホテルはね。まあ1泊700円ちょっとということで。まあだいたいで320円ぐらいかな。ちょっとアップするっていうのもたった320円ですからね。めちゃくちゃ安いホテルっていうことなので、これからチェックインしましてお見せしようかなと思います。それは行ってきます。はい、ホテルの入り口なんですけども、こんな感じになってまして、建物のね。 なんかねこんな感じで、舗装、ね、新しくなってますね、Google マップ見てみるとね、ねかなりボロかったイメージだったんですけども、結構ね綺麗なところですよ、はい路面もねコンクリートもこれ色塗ったのかな、まあ、舗装がね綺麗になってますので、あここにね塗った痕跡がありますね、塗ったばかりみたいな感じなんですね、スイミングプール、アダルト、まあ、大人60バーツ、チルドレン、子供で40バーツって書いてありますね。 近くでちょっとはい行ってみますとこんな感じでプールだけのね利用っていうのもできるんですね大人が240円で子供がね160円ですねプールだけの利用もできるみたいですねでちょっと中の方に入ってきますとまあ、こんな感じではいもうすでにここにね、えー、プールがあるんですねちょっとねプールの水の色はね見てみるとちょっと濁っちゃってるのでほらちょっと汚いかな。 これでも入れちゃう人は入れるんかもしれないですけどもちょっとわかんないですねこの濁ってる理由は何とも言えないですけどまあねこんな感じな、はい、ホテルになります綺麗ですねなんかリフォームしたような感じみたいですねそれではチェックインしてこようと思いますはい 私が泊まる部屋のね階4階になるんですけども、まあ、4階のところにエレベーターを出てきて、まあ、今撮影しておりますということでフロアのね、まあ、通路のところはねかなり綺麗ですよ建物自体はねちょっと古いかなっていう感じでそこになんかリフォームしたような感じの作りでかなって感じですねはい、うん、階段とかもねリフォームされてますねうん綺麗です、はい こんなな感じになってますそれで私がね泊まる部屋なんですけどもこちらにねカードタイプの鍵になってまして401号室になってます w i f i のねナンバーもここに書いてありますねちなみにねフロントの方でチェックインした時にデポジットを300バーツ預けてくださいっていうことでデポジット料金300バーツを払いましたチェックアウトする時にはね300バーツ返しますっていうことだったのでまあそういうことがありましたそれではお部屋の方 見てみようと思うんですけども、ここですね、もうすぐ、はい。四丸一号室とここに書いてありますね。はい、それでは、チェックインしましょう。お願いします。はい、部屋の方にね、入ってきました。まず、奥の方から説明していきましょうかね。はい、はい、奥に入りますと、まず右手側に、はい、こういう大きな。 テーブルがありましてウェルカムドリンク2つでケトルがあって多分これはねドライヤーじゃないかと思いますあ触った感じはドライヤーですねはい。ちょっと待ちください中身はねパナソニック製のドライヤーだったですね下にゴミ箱があってでこちらにテレビがあってとでねここ部屋すごいですよほらいやーめちゃくちゃ広いんですよダブルベッドですねになります いやーめちゃくちゃ広くてで奥にねおっきなテーブルに椅子が2脚という形になってますで下もすごいこれ綺麗なんですよねピッカピカほらライトが反射してるぐらいのピッカピカいや鏡面仕上げみたいな感じでいや綺麗だわ下いやーすごいねこんな感じでねダウンライトが12とあってでこっちにもダウンライトがあってで ここにもライトがね、こんな感じで左右にあって。でね、こっちにテーブルがあって、で、こちらにね、はい冷蔵庫があるんですけど、冷蔵庫、でかいんですよ。すごい大きいです。で、中身を見てみるとね、はい、こんな感じで、もうすでにね、これ有料になっちゃうんですけども、はい、お水が4本あって、で、これなんだろうね、あ、緑茶って書いてありますね。はいお茶が2つでコーラがあって エモロイハーシップでチャンビエン、はい、が2つとでこれがコーヒーですね、はい、が2つと2人泊まるお部屋なので各商品2個。 ずつあるような形で水はね2本分まあ各2本分飲めるようなはい形になってますねでこっちはね冷凍庫ですけどもまあ入ってないですねはいアイスとか買ってきたらここに入れられますねっていう形になりますで金額の方なんですけども金額はねこちらにもうすでに載ってましてまあこんな感じでお水が10バーツエムライハーシップが15バーツコーラが20バーツおいしいっていうのは多分これお茶ですねおいしいお茶でコーヒーが20 ビールが60バーツっていうことになってますねまあ良心的な金額じゃないですかいいと思いますミニバーって書いてありますねまあこんな冷蔵庫の中身でしたねでそれではね浴室の方、はい、ご紹介していこうと思いますはい浴室なんですけどもこちらになります、はい、左手側は、はい、洗面所ですねお湯箱もしっかりありまして アメニティの方なんですけども歯ブラシがありましてあとはこちらにシャンプーハットかなシャワーキャップって書いてあるのででこちらに綿棒とか入ってますねでこちらなんだろうなシャワージェルって書いてありますねはいもう1個の方はシャンプーまあアメニティはひげ剃りはないですけどもでこちらに、はい、おトイレがありましてで こちらは何だろうな多分バスマットだと思いますあバスマットですねありましてでこちらにシャワールームがあって、はい、ちゃんとね仕切りのカーテンがあるという形になります広くて清潔的な感じの、はいまあ、浴室になりますね次にこの窓からの先の景色ねどうなってるのかっていうのを確認していきましょうでは開けますはい景色は こんな感じとなりますいやあ、よくないですか目の前お寺ですよ名前わかんないけどはい開けられるかなあ、開きましたね景色をねこんな感じにはいなりますいやあ、いいね景色も最高でめ、なんて言ったって目の前にお寺もありますからね何のお寺なのかわかんないですけど今現時点ではねまあ調べたら下にちょっとテロップ入れておこうかなと思いますけどもはい。 こんなな感じのお寺がありますなんかタイらしくていいね窓開けたらタイのお寺があるとうんいいっすねはい以上でですねお部屋のご紹介はこれではい終了となりますこれでね金額を聞いてねこのお部屋見たらめちゃめちゃコストパフォーマンス良くないですか初日泊まったホテルにプラス300円足せば ここ泊まれちゃうんですよ1泊1000円ちょっといやー日本だったらありえない金額いやめちゃくちゃ安いよいいところ選びましたねこの動画見た人かなりねいい情報だと思いますよね Google マップ見たらねボロいホテルだったので はい、来てみたらリフォームされて綺麗になってると嬉しい誤算、はい、でしたそれではねお部屋の紹介はこれで以上となるので次はねレセプション周りまだご紹介できてなかったのでそちらの方ね、えー、ご紹介していこうかなと思いますはいこちらがですね正面玄関入ってすぐのフロアのレセプションのところになりますいやレセプションねすごい広いんですよでここに待合室のエリアの、まあ、椅子があってテーブルがあってみたいな。 感じになってますねそこにね入り口入ってすぐのとこにジュースが入ってるねクーラーボックス的なものがはいあるんですねこちらの方もね部屋の方の冷蔵庫に入っていた有料のドリンク関連と金額は同じですまあ、こんな感じで、はい、ゼロコーラ普通のコーラだったりあとファンタあとレオちゃんあとシンハそしてお水そしてねビタミン B12 という形で。 日本人は飲んだら多分捕まっちゃうかもしれないのでなんとも言えないですけどドリンクのまあボックスまあ冷蔵庫の中身はねまあこんな感じには い, はいありますはい改めてということでちょっとプールのところに来てみましたプールねちょっと実際に触ってみようかなと思うんですけども あ, あちょっと冷たいかなみたいなうん入れないことないですねでああ遠足臭い 遠足サインで入れないいいことないとなな思いますなんでねこんな感じで荷物ってんのかちょっと分かんないんですけどもこうやって見ると中のね透き通ってる感じでちょっと見えてるので多分入って大丈夫なんじゃないかなうんと思います今日は暑いから ね, ね入りたいわプールでこんな感じで、はい、ベンチもあるので。 まあこれれだけあればいいいんじゃないですかまあ、目の前道路なのでちょっと恥ずかしいかなーって思ってる人はちょっと入るの抵抗あるかもしれないですけどねこれでホテルのプールご紹介以上になりますはいこれでね今回の動画は終了したいと思うんですけども皆さん えー、このお部屋いかがだったでしょうかいや私はねかなりお気に入りのホテルになりました次回もチェンマイに来たらねここは泊まってもいいなとそんな思うホテルですもしねこのホテル気に入ってくれたと思いましたらね是非チェンマイにお越しになった際はこちらのねターペープレイスホテル、はい、ご利用になってみてください目の前もねこんな感じではいお寺ありますからねはいこんな感じで見えます まあお部屋のね泊まるところの場所にもよりますけどもはい隣はこんな感じでお寺があるとはいいう感じになります今回の動画ね参考になったと思いましたらグッドボタン高評価それとチャンネル登録もねよろしくお願いいたしますそれではねまた次回の動画でっていうことでチェンマイの動画続きますのではいまたお会いしましょうそれではまたバイバイ。